霧がすごい。雲があんなに低いところにある。観光案内、謎にロシア語みたいな。不思議ですね。赤レンガ倉庫というところに来ました。はい、今さっきされたんですけど、これもらいました、なんか。まあね、どこの世界に一本バゲタ入った悪人がおるんやと思うんですけどね。 まあ、仕事やから仕方ないっすねようじいさんいるかいなんだいねえのかまあ立派な木じゃのすげえ低いぞこの道どこまで続くねんよ この夕日を見たら疲れも吹っ飛ぶぜーってわけねえだろこの野郎しんどすぎじゃぼけ福井までの山今ねか道の駅ついてあるんですけどねチャリ止めるとこどこにも見当たらないんですけどねどういうことおかしいな隣になったんだよほんまにあやば景色きれいやからやけど、まあ、じゃあ顔芸一緒に自信あるのですよね 自, 自信あるのは<笑> 自信あるのはあの、その他のビールは飲ビスです、ね。これ、ただベッド、ビール代必要になってくるんで、あ, それはち と, <笑>あとちょっとあのこれの飲むと飲酒運転になっちゃうんで、でね、ちょっと止めてもらわないとダメです、ね。ああ、なるほど、なるほど。止めてもらいたいんでしょちなみに一番自信ないのも、顔芸ですね。これが面白かったら、南って歌舞伎の南あ、そうです。 みで、はい、みでっっててもらっていいですか割<笑>割と、とこれはかーあのい、はい、ありがとうございます。 まあ、これだけなんです<笑><笑>けど よ, <笑>、はいはい、よかったちょっとこれちょっと映してくれないですか<笑>欲しいものデスト見せられるやつや<笑>欲しいも の, のリスト全然もう10円なんで10円<笑>あの日本全国10円集めようっていう旅なんですどっから来たんですか大阪です大阪からチャリで来たんですかはいマジマジでも、えー、コンスタントに100サイズ入ってる 結構投稿してるんですよ、ねうん、だからもう今日ょで多分十日目ぐらいなんで旅もですご、ねうん、い, いですけ、ね、どこで<笑>、はい、どっち方面に行くんですか今大阪からこう来てるっ て, きて、はい、奈良来て京都来て滋賀来てで福井ですお、はい、福井来た途端急に誰も泊まってくれなかったんですけどそんなら俺行こうとしてたからどうでしたなんか怪しいですかやっぱ怪しいとか変なやつなんかいやもう怪しさしかなかったですね うん、どうしたらいいか<笑>改善点あったら教えてほしいんですけど。いやなんかまずは荷物が蓋<笑>に入ってるのがい ち, ょっとちょっと隠した方がいいですかね。このカバーみたいなつけた方がいいですか。かちょっと綺麗いきれいなた方がいいなん か, なんか頑張っても自転車が汚いから、ね、<笑><笑>これはもうあえてなんで あ, あ, えあえてなんでもうこれも絶対もうこれは絶対残したいとかこだわりがあって<笑>そうっす、ね、でもなんか。 あとそろそろこれ触れた方がいいですかね。あこれあもうずっと待ってました。<笑>そろそろ触れた方がいいかなって思いながら見てたけ、ね、ど、えー。そうです。これね。こ, れね<笑>このマハのないところでね。これ普通に普通にすごいけどなこのバランス。これなんか体感鍛えるためにまあそういう感じ。いやもうこれはただ単にこれできたんって言われたい。あ<笑><んか><笑>やっぱやっぱ触れてほしかった、ね。 たん大丈夫ですよ。最近ちょっとだかったんでってちょとだ<笑>頑張ください。はいか<笑>、はい<笑>ちょっと、一応顔芸、モノマネ、その他、逆に見ますってやってるんですけど、<笑>まあ、多分これ、多分大丈夫なんで、まあ、失礼しました。<笑>一めくったら顔芸<笑> <笑>なんか気になるやつだったら言ってください「モノマネモノマネナルトモノノトキメワンピースドラゴンボール」とか、ね、じゃあワンピースしてくださいワンピースでわ、はい、かりました海賊が夢を見る時代が終わるってええっおいえ<笑>っははえはわかりました え、黒ひげです黒ひげ、黒ひげ、あ, ありがといますおな<笑><面白>い<笑>ちょっともののけ姫とかね多分知ってると思うんですけど知ってます、多分知きますか<笑><笑><笑>うまいっすねうまいっすか<笑>なんか反動とかないっすかえ反動とかないっすかなんもないで す, ないですあー、なんもないんで<笑>何見てんですか 八人見てますね。ね人見て八、はい、人中ゼロ。はい、<笑>ちょっとまだまだですね。あ、増えます。十二人な。あ、十三 な, なりました。あ、十四なりました。<笑>あ、十五なりました。あ、増えてる。ちょっと一応ね。はい。これを見てほしいんですよ。今日、お腹から。シ<笑>ャリに来てて。おお。これで。みんな見かけたら声かけてください。福井で進みたいんで、で全然。かかってくれないです。<笑>これで。 出てきて。え、靴。<笑>食べてます。はい。まあ、最近ねこれ名前つけましてね。ははいあ。チップって名前つけたんですよ。いすはい。え両足ともですか？そうです。両方。こいつまあね、合わせてチップ。です<笑>あのね、まあデールは歯が二本やけどチップは一本なんで。ああ。っていうことで。最高ですね。はい。<笑>なんかありますかなんか。あ、靴おもろいやん。何この人だそうです。ありがとうございます。うまい。 わかんないですけどわからへんのか<笑>、はい、いや、ウィア Okanaiska?We are the world o かわ k a n a i s k a w e are the w ん r l d of Okanaiska?We are the world of Okanaiska?We <笑><笑><笑><笑> are the world of o や a n a i s k a w e are the world of Okanaiska?We are the world of Okanaiska?We are the world s h w a e r e the l i s a the a r e t a l l r i h t It's you and make it better day, just you and me, all out、right, of me. hear <laughs> We are the world,、and、we are the world, we are the children, And we are the children, we are the ones that make it better day. So l e t s s t a r t g i v i n g so l e t s s t a r t give it. Daddy, <laughs> try to see what we make it, we save it all life. It's you and make it better day, and t you and me. I <laughs> don't <laughs> まあまあまあまあ。これ以上やると、ちょっとなんか、あれなんで。お<笑>邪魔してすみませんでした。ありがとうございます。<笑>えというわけで、なんか。女子高生のインスタライブに乱入してみた、でした。<笑>ええ、全滅ですね。なんか、嬉しかったですね。正直で寝るようになりまして、ね。セブンイレブン対ローソン戦い。